タッキーが新会社設立、金プリを奪われたジャニー社長は滝沢に、4年前に始まっていた事実上の事務所分裂。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。タッキーが新会社設立、滝沢くんの育てたジュニアをジュリーさんが使いたがらない。 会場を考えるタレントが急増から続く。3月21日、ジャニーズ事務所を退社した滝沢秀明氏40がツイッターの生配信で会社、とべを設立したことを明らかにした。 配信では、僕はもう一度エンターテイメントの人生を歩もうと決意いたしました、と表明し、新人を募集して、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げたと発表した。ジャニーズ事務所のタレントをめぐっては、昨年11月4日、ジャニーズの5人組アイドルグループキング、 リンチェから平野市洋騎士ユータ、神宮寺ユ太タの3人が翌年5月に脱退することが電撃発表発表。話し合いを重ね全員がお互いの人生を尊重しようという考えで一致発表に至ったというキング、リンチェプリンス。その3日前に退任を発表していたのが副社長であった滝沢氏だったことからファンや関係者には衝撃が広がっていた。 滝沢氏とジャニーズ事務所の間に何が起きていたのか。滝沢氏の引退劇をどこよりも詳細に報じた、週刊文春の特集記事を特別に無料公開する、書出週刊文春はる2018年9月27日号年齢肩書きは公開時のまま。菱形、菱形、菱形。タッキー、引退ジャニー社長の後継ぎ。 9月12日に発表された引退表明は、約2週間前に少子が報じた通りの内容だった。では彼を引退に追い込んだ理由とは何なのか。そこには、ジャニーズ内の深刻な路線対立があった。他市では絶対に読めない、滝沢引退、全真総、全2回の1回目、2へ続く。菱た、ひし菱た。菱 まあうちの後輩たちみんなが言ってるように滝沢はすごく豆で気が利くから最適なんじゃないかと思うけど。うん。9月15日、宮城県のレース場で取材に応じた近藤正彦、54は言葉を選びながらとつとつと話し始めた。少子8月30日発売号が報じたように、ジャニーズ事務所のジャニー北川社長、 86は滝沢秀明36を自身の後継者に指名した。12日深夜、ジャニーズ事務所はタッキーや翼の解散、滝沢の年内での引退を発表。ジャニー氏は公式サイトで滝沢に対する感謝の言葉をこう綴っている。今般。 滝沢秀明がタレントとしての経験と知識を活かし、ジャニーズ JR たちの育成で、ジャニーさんを手伝いたいと言ってくれたとき、私は驚きと共に嬉しくて涙がこぼれそうでした。このような決断をしてくれた滝沢には心より感謝しています。ジャニー氏は滝沢に対し、芸能界を引退しないプレイングマネージャーの道を提案したが、 滝沢は生半可な気持ちで人の命を扱えないと誇示。ジャニーさんに人生を捧げると退路を立って裏方に回る決意をしたという。近藤雅彦が語る後輩の大抜擢、約90名のタレントと約300名のジュニアを擁するアイドル帝国ジャニーズ事務所。中でもタレントの序列トップに長年君臨する近藤は、ジャニーさんの後継ぎ、お辞任。 そんなジャニーズの長男と呼ばれる男が後輩の大場的について語る。その後継ぎ者ってジャニーさんの意思を継ぐって話でしょぜひ継いでもらってさ。ジャニーさんは今までどんどん成功を収めてきたじゃない。でも滝沢は時にはそうじゃないこともあるかもしれない。そういう時に皆で温かく見守って応援してあげたいっていう気持ちしかないよね。 ジャニー氏の後継ぎ者は近藤さんだと思っていたが、誰が本当に、最近ジャニーズ事務所を辞めるタレントが多いが危機感は、うん、うん何もない何もないよ。屈託のない笑顔でそう語る近藤は、しかしまだ事態をよく飲み込めずにいるようだった。 事実上のジャニーズ分裂。今回滝沢が人生を捧げたいと言い切った相手はジャニーズ事務所ではなくあくまで育ての親のジャニー氏。その違いはどこにあるのか。指定愛という美談の裏側でジャニー氏と滝沢によるメリー北川氏91と娘藤島ジュリー恵子氏52に対する最後の戦いがあった。現役の所属タレントが明かす。 滝沢くんと経営トップのジュリー副社長との関係は悪化する一方でした。今回、組織再編でジャニーさんを後ろ盾につけた滝沢くんは、ジュニアと舞台班のトップに踊り出た。これは事実上の事務所分裂で、ジュリーさんが管轄する主流派とは別に、滝沢派が形成され、社内で独立を勝ち得たことを意味しています。 嵐や時を V6 などのマネジメントで余裕のないジュリー氏は、ジュニアにはほとんど目をかけることはなかった。高齢化が進み、新陳代謝もままならない状況に危機感を抱いたのが、ジャニー氏と滝沢だった。もともとジュリーさんはジュニアに興味がない。そんな状況を見かねた滝沢さんが、ジュニアのために自分の舞台で役を用意したり、 テレビ局のプロデューサーに彼らを必死に売り込んでいたのです。別のタレント。ジャニー氏と滝沢を中心とするジュニア部隊班と、テレビや映画をメインとするジュリー氏の対立は深まる一方だった。1、2年前からジャニーさんはジュニアに、大使大人を信じちやいけない、と口癖のように言っていました。 今のジャニーズは僕の会社じゃないと嘆くなどジュリーさんだけでなくメリーさんのことも決して信用していないのです当然。現役のジュニアが探索する。ジャニーさんは自分が育てたジュニアにはどんどん世に出て行ってほしいという考えで、一時期次々に新しいグループを作った。ところが、メリーさんは彼らがデビューすることを認めず、これ以上、私とジュリーの仕事を増やさないで、 と怒りをつゆにしていた。14年にジャニーズ WEST が CD デビューにこぎつけたのは、ジャニーさんが事務所に黙ってデビューを公表し、強行突破で帰省事実を作ったためです。キンプリをめぐる争奪戦も、今年5月に CD デビューした、キング、リンチェプリンス、めぐる争奪戦も勃発したた キンプリのデビューに情熱を注ぎ、手塩にかけて彼らを育てたジャニー氏は、スマップのレコード会社だったビクターにデビュー曲を託そうとしていた。ところが昨年12月、契約が成立する直前に突然横槍が入った。メリーさんとジュニア担当の社員がジャニーさんに相談なくひそかにユニバーサルとの交渉を、 進め海外進出のバックアップを条件に独断で同社と契約を結んでしまったのです。ジャニーさんは裏切られたと激怒していました。当然、事務所のやり方に強烈な不信感を抱いていたのは滝沢も同様だ。ジャニー氏とジュニアの置かれた立場に絶望していた滝沢は一時期、ジャニーズ退場を決断したという。 はっきり言って滝沢さんとジュリーさんの関係は最悪です。現場であっても二人は互いに目を合わせようとせず、滝沢さんは、何、あいつ、などと敬意を感をつゆにしていた。二人が今後、協力体制を取ることは考えられない。当然、新組織 J プロジェクトとはかねてから、ジャニー氏がいなくなったら、ジャニーズを辞める。 と、周囲に宣言していたという滝沢。今回の引退劇も、8月中旬に滝沢がジャニー氏に退場を相談したことがきっかけだった。にえ続く。週刊、文春編集部週刊文春はる2018年9月27日号。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。